どうも、はるかです。豚の生姜焼きというと、分厚い豚肉で作るものや、玉ねぎを一緒に入れるものなど、いろいろな作り方がありますが、今回は、包丁まな板を使わず、簡単かつ、生姜焼き感がしっかり出る、そんなレシピをご紹介します。ということで、早速ポイントです。豚肉に、片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶすことで、肉汁が閉じ込められてジューシーになりやすく、さらに、 調味料を衣が吸ってくれるようになるので、簡単に味が染みやすくなります。なので、ここには少し手間をかけていきましょう。美味しくなるので。では早速、油を敷いたフライパンで、豚肉を焼いていきます。豚肉はロースの薄切り、カッコセールでグラム98円 a えを使います。ちなみにフライパンに入りきるよう、急々に詰めておりますが、 焼くと豚肉は縮むので大丈夫です。一回で焼き切ります。焼けてきたら、返します。表面に良い焼き色がついてきました。両面が良い感じに焼けて、火が通ったら仕上げの調味料。塗装の前に水分が多く出た場合は、少し拭き取って、 今回使う調味料。それはですねーじゃーん。麺つゆを使います。まかっこまかい。ちなみに生姜焼きに麺つゆを使う際、二つ、ポイントがあります。まずは麺つゆを入れて、そのすぐ後で、水を入れます。水を加えることで、調味料が全体に広がりやすくなり、衣に味がより染みやすくなります。もう一つのポイントとして、塩。 麺つゆは調味料としては甘めのため、塩を補うと、よりおかず感が増します。あとは、おろし生姜も忘れずに。これを忘れたら、生姜焼きじゃなくなっちゃう。おろし生姜を溶きつつ全体に絡めます。麺つゆに水を入れたので調味料が絡みやすいです。 カットキャベツやプチトマトなどを添えて生姜焼きを盛り付けますちょっと焦げてる感じが食欲を増大させますはい、包丁まな板を使わない簡単バージョンの生姜焼きの完成ですそのままで食べるのに加えてマヨネーズとも相性が良かったり例えばキャベツの方にマヨかけてマヨとキャベツと生姜焼きを 一緒にいただくのもおすすめです。また、薄切り肉で生姜焼きを作った際は、肉でご飯を巻いて食べるのが好きです。味の感想としては、本当に麺つゆ塩おろし生姜だけと言いたくなるくらい、甘さと塩気と生姜の香りのバランスが良い、お弁当やおかずにぴったりな一品に仕上がりました。ということで、この動画をいいじゃんと思ってくださったら、